マジで早いぞというわけでアウディの t t クーペを借りて、また首都高に行きます。皆さんもスマホ1台で借りられますよ。詳細は後ほど。カーナビはメーター部分のみ。かなりのドライバーズカーだな。しっとりもっちりで、BMW 並みに肌触りの い, いステアリングだ。形が独特で最初は戸惑う。ウインカーとパッシングは、ここのスティックですね。 右スティックはワイパーの間隔と、オートワイパーの感度設定。エンジン切っちゃったので、撮影が角度的に苦しくなってます。アイドリングうるさいし、今深夜だから勘弁な。定番のライトスイッチ、基本的にオートから動かすことはない。ステアリング内のリモコンが、ちょっと独特というか、光るところと、実際に操作するところがずれてるのね。この車はマニュアルで買って楽しんだ方がいい。 エアコン操作は3連吹き出し口のところで行いますここにはアイドリングストップ解除やドライブモード選択があるな電動パーキングブレーキに助手席用のカップホルダーなしどうでもいいんだけどシートの前後調整はここで行うんですねいいから行こうぜエンジン始動を取り忘れましたがうるさい直用って感じでした う わ, こわクリーピングで思いっきり打ち出されるんだけど独特な形状のステアリングのせいかいまいちポジションが合わなくてちまちま調整してました怖いくらい前に出ちゃうのとハンドル形状がそこそこ角張ってるのと微妙につかみづらいボディ形状慣れるまでは正直怖いですね何よりも そこそこの速さで勝手に進んでいこうとするんだもん。さてこのカーシェアはエニカオフィシャルで借りました。今キャンペーン中で概要欄のリンクから招待コードを入れると2500円相当のポイントがもらえるらしいですよ。というかこのフラットボトム高 D シェイプのステアリング変に引っかかって回しづらいな。ステアリング形状については私は新淵が一番派ですが後でまるっきり評価が変わります。というかね、深夜帯の東京特有の一時停止も人命も無視して殺人。 個人的に飛ばすタクシージジイが来ちゃいました譲るっていう道路幅でもないので暖気もほどほどに手早く進んでいきます S660 ほどじゃないですが着座位置が低くなんかレーシングカーみたいですね私アウディの TT という車について R8 のおち版みたいななんかピンとこないイメージを持っていましたがこの市場でガラリと変わりましたこの車行動最速かもしれんぞ しかも快適に走れる自然吸気の関能性とターボの殺人的な速さの両立に使い切れない限界性能車というのは乗ってみないとわからないそろそろインターネットは乗ったことのない車の使を法律で禁止しろ信号待ちなのでナビ内をあれこれ見てみますがまず走行モードありすぎですねエフィシェンシーとコンフォートって何が違うんだよオートってなんだアウディにとってエフィシェンシーとは低燃費快適性 心ときめくドライビング体験の両立につながる様々な取り組みの総体を意味します。公式サイトに公開であるいやわからん端的に言うとエフィシェンシーはハイテクエコモードってことです。ベンツとアウディって似てる感じがあるがアウディはハイテク感を特に強く押し出してるイメージだよな歩行者が出てくるの怖いなぁ。 これ油断してたらマジで弾きそうだ。後ろが詰まってるから行きたいんですが、危ない運転をする気はないのよ。今のうちに大まかな初元を見ておくか、車重約 1.2 トン、驚異的な軽さだ。やけに加速速くてコーナリング限界が高いと思ったら、 そこの百数十キロはでかいぞ。ちょっと調べたら、ボディ外反は全部アルミでできているそうだ。おまけにこの小ささ、軽いわけだよ。これが MF ゴーストに参戦してきたら、アルピーヌの A1 点でも勝てないんじゃないのマジで刺激的に速いんですよ。ただもうちょっと、周りの方の話をさせて、内装はちょっとプラスチッキーだけど、ステアリングのもっちり感と内装のかっこよさ。これはいいですねー。カーナビが指でぐりぐり動かせるところになくて、ちょっと縮小して先の方を見る。 これができないのがストレスではあるけどそんなのスマホホルダーを増設すればいいから弱点にならないなんというかベンツよりも明確にテクノロジーに包まれている感じがします指で目的地までスワイプしていってここに行くボタンを押すそういうことができないのは不便だな2015年に初期型発売だそうですがさすがにこの年代ともなってくると色々と触れるようになりますね全体の8割くらいは使わないし全体の1割くらいは お別れの時まで存在すら認知せず終わるだろうがな。まあその、車としての作りもドライバーズカーなら、電子デバイスを使っていく体験も楽しめる感じあるよ。6速 AT らしいですが、BMW スープラの時と、同じくらい高い評価ができるトランスミッションです。変速ショックは皆無。それでいて変速は電光石火速さも。 快適性も静粛性と燃費も全てを兼ね備えている車全体にも言えることだけどなで今のうちにエンジンスペックについて話すと多分これ履いてるホイールやグレード構成的に 2L の FF モデルだと思うんですよね最大230馬力最大トルクは3 7 0ニューートンメターやはり軽さで吹っ飛ばすタイプだなたった230しかないの 500馬力級と普通に勝負できそうなんだけどなんというか特にスープラがそうだったが300馬力台でもモンスター級に速い車に乗ってるとスーパーカー達が何をしてるのかわからなくなってくるよな MF ゴーストの作者のスーパーカー批判も BMW スープラが330馬力程度で出てきたのも今となってはよくわかりますなんというか楽しみながら速く走ることを考えると350馬力くらいが一つの上限なんですよねなっ BMW スープラの初期型の馬力とちょうど重なってくるだろもしトヨタ車がそこまで理解した上であえて馬力を抑えて BMW スープラを出してきていたとするならむしろそれしか考えられないなんというか私は車を一番わかってる自動車メーカーはトヨタなんじゃないかなと思いますねただ早いだけの車はたくさんあるが官能性や操る楽しさ限界領域での信頼性まで含めて考えると 基本的にトヨタ車しか残らなないんだよなアウディ TT を行動最速と言っておきながらなぜか今名前が上がらないこれはどういうことなのか首都高に上がった後に話すとして道を間違えましたな今ちょうど右側にあるのが入り口だ投稿主は東京に10回も来てないが まさか奥側から左折だったとはなさて乗り心地の快適性については一通り攻め終わった後にアウディフィルターという単語と共に語らせていただきますので今はモードを切り替えて各部の動作の違いを確かめてみましょうほうアイドリングストップがついているのかモードを切り替えると自動でアイドリングストップがオンになったりオフになったりしますオフボタンを押しておいても勝手にオンにされるのでちょっと煩わしく感じることがあるエアコン吹き出し口の外周がなんか くるくる回回せるんでですがただ回るだけで何も起こらない奥を閉じて風量をカットできるわけではないようだし正直コストダウンというかフェアレディ z で感じるような後回しになった内装へのコストが感じるというかまあ走りの車ですからアウディでコストダウンしてても私は正直どうでもいいよここをぐるぐる回すとカーナビの拡大縮小ですかそしてスポーツモードに入れるとエンジン音が明らかに大きくなるんです ちょっとうるさいのですぐ変えちゃったけど、さらにコンフォートモードにすると、変速ショックが滑らかになるよう、ギアチェンジの動作を変えているようですね。これはカイグレードでしょうからん、あとは足の硬さというか、ショックアブソーバーの減衰力は変わらないかな。アウディの足回りって、もっとしっとりと動くイメージがあったんだが、 JT はスポーツマシンだからな確かにゴツゴツ感はあるんですがでもこの足回りの乗り心地いいですよダンパーがしっかりと動くというか SUV 並みの容量があるようなそういうしなやかな動きが感じ取れるいや普通に硬いんだけどその硬めな足と短いストロークの中でショックアブソーバーが動くのをはっきりと感じるその動いた分しっかりと突き上げが吸収されているので同格にどういう車がいるか考えればこの乗り心地はむちゃくちゃいいと思いますよ 普通に長距離にも乗っていけると思う最高だよなただ固めて跳ねさせて減衰もギチギチに締めてスポーツを名乗るのではなくしっかりダンパーを動かして硬さを吸収する足 R35 の足回りがちょっと救いようがないくらいひどかったですからねパラメーターをかなりスポーツに立てていてこれだけしなやかに足が動くんだ アウディの乗り心地は本当にいいんだろうこの TT 並みにダンパーを使って乗り心地の良さを出す車ってどれだけあったかなプリウス PHV とクラウンクロスオーバーと BMW スープラとレクサス NX くらいしかなかったと思います全部トヨタ運転したフィーリングで平等に評価してどういうわけか結果的に高評価で残っちゃうんですよねまあ主に予算の都合上4桁万円の車に全然乗れてないのでむしろこれからがスタートなんだけどそれにしても 排気量が控えめな割に、これっぽっちもトルク不足を感じないよな。これ地味にすごいと思います。低回転の低アクセル回路領域ならターボだろうが。 基本的にブースト圧はかからないだからこそなおさら元の排気量によるトルクが大きく現れるんですがこれも軽さが効いてるんですねハイテクデバイスで補うだけでなく純粋にメカとして軽く作ることでも乗り物の性能を大きく底上げする t t という異端児的なスポーツ振り切り商品だけどアウディに対するイメージが根本から変わった気がします この投稿主、事前イメージが根本から変わりがち。だって実際そうなんだもん。なんというか、アウディってさ、悪い言い方すると、ハイテクを生かして粉飾して、結果的によく見せてるイメージがあったのよ。t t に乗った限り、むしろ素性を磨き上げた上で、さらに追加で、上質な味付けをしていますね。アウディは全然見ないけど、そこら中をベンツを走ってる理由がよくわからない。 なんでこんなにいいメーカーが陰に隠れてるあと窓を開けてしまっていますが、遮音性もとても高いというか、かなりしっかりやってあるようです。ダッシュボードやら内装パネルやら、剥がしてみたいですね。期待通りの遮音がなされていることでしょう。ただその遮音性ゆえ、自分のエンジン音がかき消され気味かな。 嬉しい悲鳴というか、ちょっと残念。私はここ一発の速さとかじゃなく、総合性能で車を見たい派なので、高速乗り逃して正解でしたわ。t t クラスのスポーツ車って、だんだんと来る段差の突き上げに、耐えるだけの時間になりがちだもんな。車重としても乗り心地の良さは出しづらいんですが、よくやってますよ。人生最高クラスの足回りが入ってる。アウディの上位セダンも、借りようと思えば借りてこられるんだけど、乗る前はアウディとか興味なかったのに。 途端に気になってきたこの車から R8 を考えていくと なぜランボルギーニのウラカンと同じ音のエンジンをアウディから買うんだという気持ちも消えるウラカン自体も足の快適性は素晴らしいらしいですがこれは気になっちゃうなぁそういえば言っていませんでしたが横幅は 1830mm 前後に 4180mm 最小旋回半径は 4.9m です車体自体はコンパクトサイズだが運転フィーリングとしてはちょっと大きく感じる場面があるダッシュボードのラインだかボディが丸っこいのかなぁ ちょっと感覚つかみづらいかも。あと、スポーツカーらしいといえばらしいんだけど、車内に窮屈感があるのが否めないかな。まあ大した問題ではないさ。コンパクトスポーツクーペなんだから。さて乗り出してからこれまで、ずっと街の利用域で流しているだけでしたが、今のところ、早い感じないんですよ。かといって遅い感じも出ない、直4ターボとして、おとなしく優等生 そんな感じのエンジンの評価だな。低回転域も緻密に燃焼してるんだろうけど、エンジンの組み上げ精度的に言えば、レクサスみたいな感動はないっすね。こう考えるとレクサスの組み付けってすごいよな。今の右への連 ン, ンジ完全に意味なかったけど。普通右からって思うやん。さて、一番名前がスポーツっぽい、ダイナミックモードで行きましょう。ここの合流は本当に短くてシビアだ。安全のためにもしっかり踏むぞ。 加速合流が無理そうだったので減速して後ろに入った後速度調整で踏み込んだんですがなんというか低回転域の加速フィールからこれくらい踏んだらこれくらいの加速するよねっていうそういう肌感あるじゃんそのノリで踏み込んでいったら 一気にドカンとロケット加速をしだして、加速が強烈すぎてビビリ散らかしましたわ。このエンジン、低回転域お及び低アクセル回路領域では、自然吸気として3000回転以上の、高アクセル回路領域では、ターボエンジンとして、そういう風に振る舞うようだ。まるっきりキャラクターが変わるゾーンが、3000回転ら辺にある。R35 では4000回転がそれに当たるんですが、両辺度合いは R35 以上ですよ。 怖すぎる覚えてないんだけどさ雨だし段差だしこれタイヤ滑ってたんじゃないのリアにクアトロとは書いてなかったが普通に言うわ踏み込んだ時が早すぎる R35 と同じくらいの刺激があるしなんなら軽い分 R35 以上に感じる最初に教えてほしかったよ知らずに合流で踏んだらこれ事故るんじゃねえの全く同じレイアウトでこの車が MR だったら 本気で危なかったかもしれんな。冷静に考えて、パワーモードで踏んでいったわけですから、私が迂闊でしたね。だって、これがもしフェラーリの 488GTD だったら、あの合流加速を、スポーツ高レースモードで、絶対やらんでしょまさかこの TT が、そのレベルの加速力を持った車だとは思ってなかったんだぜ。本当に。本当にそうですよ。 低回転域がおとなしかったから完全に油断してたというか騙されたというか気づかなかった例えば R35 って、正直低回転域が遅いところあるのよ軽自動車に青信号加速で負けるような踏んでも伸びていかないようなそういう低回転域があるんだでもこの TT のフィーリングはどちらかというと自然吸気っぽかったんですねこの二面性初見には事故るレベルで危なかったがエンジン性能としては素晴らしいな 全世界から賞賛されるべきレベルにあるトップエンドの性能と低回転域の性能この二つの両率は基本的には不可能それを完璧にやってのけるってエンジン制御の完成度的には AMG 級なんじゃないのしかもたったの2リッターでやるからな驚かされるぜそして段差をガタガタ超えても1個1個の衝撃をちゃんとダンパーが吸収するんだこのショックアブソーバー素晴らしいな これはちょっと車高下げたくなっても、迂闊に車高調導入なんかできねえ。私の PHVGR が、ちょうどそういう足なのですが、素直に感動するし、アウディさんすごい。数年前に、残念オリンピック、とか言ってたが、何に対しての発言だったんだろうな。これで新車価格が、540万円なんでしょ 自分が自動車メーカーの開発者だとして、550万円で、このレベルを作れる気がしない。スバルの WRX を少し詰めると、ある程度は近づけそうなんだが、軽くて小さいボディを生かしきるパッケージングに、小手先の工作ではかなわない。というわけで、ダイナミックモードで首都高に乗ってきました。だんだんと来る段差が一気に増えますが、さすがに突き上げが出るというか、乗り心地硬いなぁ、スポーツクーペだなと思わされます。アウディでデートにも行きたくって。 GT を買うのは正直やめといた方がいいさっきダンパーがしっかり動くと言いましたしそれ自体は何も間違ってないですがやっぱり硬いものは硬いのよ何より減衰の締め方がスポーツカーなんですよね個人的には収束を決める減衰よりは初期の突き上げを決めるバネレートやホイールサイズ空気圧の方が大事だと思ってますがだとしてもこの減衰はかなり締まってますね 安定性のために一瞬で振動を収束させるせいで乗り心地のハード感が増してしまっているこれがもし高速道路でクラウンロイヤルを追い越してる時のような上下に大きくホイールを動かした後時間にするとコンマ数秒の差ではあるがその動きを一気に殺そうとはせずある程度の動きを許容する足ならもっと快適だったんだが元の設計は本格的なスポーツカーであり快適性は付加価値に過ぎないことを理解する必要がある こうしてみるとかなり硬いっすねただじわーっと踏んでいく分にはターボだと気づかないくらい自然に回る映像で見てる感じかなり乗り心地は硬そうなのだがショックの動きのおかげでなんとか苦痛にはなっていないさっきのところの左カーブ渋谷方面から来ると最初のヘアピンなので基本的に恐る恐る入るんですよ軽いからだよなぁタイヤに限界が来るのを感じないですステアフィールというかロール追従性としてはかなりクイックです切った瞬間から 分だけ切れ込み出すしロールの収束を感じないですわずかな相談にも反応し動かしたら動かした分だけ狙った通りに動いてくれますブレーキについてはわずかに踏めば かっちりと車速を削ってくれるので大変頼もしいのですがズドンと突然急ブレーキになることもないので扱いやすくていいですねちょうど前を走っているが雨の中での50プリウスって安定性があってとても頼もしいんだよなでもさすがにアウディ TT の軽さと安定性の前では自分で持っているからこそ かなわないいと思っちゃいますあっちもあっちでタイヤブリップとモーターアシストを使い切って結構狂気的なベースを作れるんだがな元の加速性能と重量が違いすぎますねここで私オービスが見えてるのに3速でアクセルを開けていくここから先危ないというか知ってても怖い区間ですまだ路面はウエットで急カーブでうねっててここからですねこの車に対して私が感じた信頼の置けなさというか足の動きへの不安感というか 硬すぎる足と軽すぎる車重ゆえのドライビングプレジャーとしてのマイナスポイントが顔を出します。やっぱり足が硬いんですよね。イ い, いダンパーを積んでようが。 この硬さでは瞬間的に跳ねるように感じるそしてコーナリング時に段差を超えた時4輪の設置バランスが取れなくなっていく感触があるというか全体がバタつくんですサーキットだったらこれでいいんでしょうが路面の荒れた首都高でこの足は正直不安感でしかないですねまた路面が雨というのもよろしくなかったですね雨の日にタイヤに負荷をかけた状態で段差をガタンと超えると再設置時に滑ることがあるだろう車重にもよりますが私 は黄色信号へのブレーキング中に ABS が作動したことがありますその手の不安感が常につきまとうんですよね軽いこと自体は雨では有利だが段差を超えた後で瞬間的にタイヤと路面とのグリップを失ってしまうようなそういう不安感あとですね純粋に軽すぎるせいで常識的なペースで流している程度じゃタイヤグリップの限界が見えてこないんですよこれ自体は素晴らしいことだ 狭い行動で果てしなな。く速いといとう意味だからなでもですね乗り物と肌感をすり合わせながらタイヤグリップを感じながら荷重をかけて走っていこうと思うと限界が高すぎて見えてこないしロールの収束もないということでどれだけ上に行けるかわからないんですよねだから 常に不完全燃焼感が付きまとってしまうしタイヤの余力ベースでは何も無理してなくても私は怖く感じてしまうんですよねオービスが光るくらいもっと狂気的に攻めれば変わりそうだけどなこの雨とこの段差通過後の足の動きじゃ、やる気起きねえわ終盤でそこそこ攻め込むけどというわけで前も空いたしここら辺でフル加速テストをしてみましょうか 鋭い加速しますねー正直スポーツカーと呼ぶにはあまりにも速すぎるもうちょっと試しましょうか BMW スープラと比較してしまうがあっちは楽しみながら走っていける速さにあえて抑えてあるのにこっちは殺人マシンだなこんなの速すぎて行動じゃ扱えねえよすごいマシンであることは痛いほどわかる でも全体的な動きが楽しい車かと言われるとどうしても迷うタイヤグリップの限界の接近を伝えてくれてステア操作とロール収束とのマッチングも抜群で負荷をかけていっても制御できないところにはいかないそういうトヨタというか t r d 高 GRK のスポーツ車の信頼感ある動きを知っているとどうしてもなれないな ただ機械的に速く走るのだけが、法定速度を無視する楽しみじゃないだろ低テイ回の可能性と、ショックの快適性は、スープラワイょっとこの先、左に降りるようなところもなかったんだけどな。軽くて限界性能が高いと、引くのが遅れるというか、あえて遅らせる癖が出るよな。接近してきて危ないじゃなくて、このタイミングでブレーキを踏めば、ピンポイントで身を引けるのがわかるというか。 外からは危なく見える運転が、タイヤの余力や シ, ャシー性能ベースでは、実は危険運転になっていないこと。高性能車を選んでおく特権ですね。特に快適性が高い車種は、スピードレンジを問わずに楽しめる、数百メートルだけおとなしく流してましたが、そういうのは後でいいや。 もう少しペースアップしようか TT のドライビングとしてはトヨタ車みたいな乗り物の動きを感じながら一体感を伴って流していくというより果てしなく高い限界性能にソリッドなシャシーで挑んでいくというかどこまで使うかの見定めって感じだなさてカーナビ設定をしたら渋谷東名高速方面ではなくてその北側で降りるように言われました走ったことのない道ですがせっかくだし行ってみましょう ここで私、少しだけ追い込んでみたくなる、こういう系の、動きが読めないというか、段差を超えるたびに崩れるというか、気の置けない車種は好きじゃないんだが、追い込むとかいう割にはそこまで攻めてもいないんだが、やっぱり早いですね、雨が降っていなくって、段差もない路面だったら、これ早いだろうなぁ、カーシア特有の謎タイヤが、履かれている可能性は残っている。 そこまで厳密に見る企画としてはやっていない。でも、せっかくアウディ TT を所有するなら、ミシェランのパイロットスーパースポーツ博士たいですね。というわけで満足したので、ゆったり流しながら、私が勝手に感じた、アウディフィルターについて考えましょうか。TT はかなりスポーツに振った車種ではあるのですが、その中であっても、アウディ車ならではの、 快適性への工夫をしっかり感じられます端的に言えば外の世界からの入力を全て最低 30% カットしてから伝えてくるようなフィーリングなのです遮音もそうだしショックアブソーバーの動きもそうだしステアリングから伝わってくる振動もそうだしシートの座面もそうだよなこの足の硬さなら数時間乗っただけで全身が痛くなってもおかしくないでも TT ならそういう疲れ方をする感じはあまりないというかむしろ長距離も 普通にに快適に行けちゃいそうです世界の見え方がワンランク違うというか快適性に意識を傾けながら乗ると時間の流れがゆっくりになるというか r s 系統の足の硬さがどのレベルなのか個人的に気になってなりません自動車に対して掃じて言えるのはただ固めて動きを抑制するのではなくむしろある程度の動きは許容してそれが大きくなりすぎない範囲でワンテンポ置いてから収束させる そういういい動きをするのはいい車だただ機械的に速いとか入力を与えた瞬間から体が持っていかれるレベルに反応するとか感性の領域を強く意識しながら運転している私にはそういうことだけが正解ではないと思いますまとめというか個人的に結論付けると 快適性はスポーツカー最高峰にあり、殺人的な速さは行動最速クラス。しかし、高すぎる限界と、段差を超える度に崩れる設置バランスゆえ、楽しみきれない要素が残る、そういう一台だったな。少なくともコスパ最強で、買って後悔することはないと思うぜ。普通に速くて快適で、R35 クラスの速さから、アホみたいなデカさと、不快さを取り除いたような世界にあります。本当に総合点高いですよ。 そして、みんなでもっと、アウディ社の実力に目を向けよう、本当に驚かされる体験でした。アウディとかほとんど興味なくて、せっかくエニカで乗れるから、GLA と SLK のついでに、 とりあえず乗っていくかというノリだったのにまさかここまで良かったとは車というのは本当に乗ってみないとわからないな土屋圭一が出てくる系の YouTube チャンネルのコメント欄で知った気になって乗ってもない車の評論書き込んでる人はネットから消えてほしいですね褒めはしたけど車のことを知っているか機械の動きを強く意識しながら乗っているかそういう習慣と体験の積み重ねがないと伝わらないよなんというか この試乗機の動画も50代に迫ってワインや俳句の趣味みたいになってきたよな私は昨晩も半額弁当を買いに行きましたが食生活はクソみたいにケチっててもその分で浮かせたお金で車乗って完成磨くんだそういえばメーター右側の右上にある青い縦のバーこれが交差点までの距離を示しますナビ案内はかなり見やすいよな メーター内に地図があるのは危ないという意見が一般的だろうが少なくとも運転している限りでは見やすいこれに尽きるぜあここをだったわ話聞いでたいやーねあと60メートルとか表示してくれればここら辺かあっても不足できるんだけどね ここで私、内装がプラスチックだよなという、謎のおててペンペン。ダッシュボードの素材や、エアコン吹き出し口の作りは、トヨタ車とあんまり変わらねえな。目に見えない写真に金をかけて、いい車に仕上げて、余った部分で、内装は安く問題なく仕上げる、そういう設計してるんでしょうな。はここで右折 無理だろ東京の道路幅なめんなそう見せかけて行けたっぽいというなもう返しちゃうので最後に言いそびれたことを話しておこうかなまずは最初の方に戸惑うけど後で意見が変わるといった D シェイプのステアリングについて確かに独特なただのフラットボトムではないあちこちボコボコしたような形状なのですがここでアウディフィルターが効いてくるんだ優雅にクルージングしている時右肘をドアの上に置いて右手だけを 軽くステアリングに置こうとすると実はちょうど右下の角のところに手が引っかかるようになっているんですねたまたまかもしれんが 操作がわずかに楽になるな。変却後にプリウスに移った時、右手をかけるところがなくて、ちょっと残念に感じましたもん。そして今、アイドリングストップ中ですが、アイドリング状態での停止時に、ブレーキを置くまで踏み込んでいると、クラッチの回転なんでしょうね。メカニカルな振動が、ブレーキペダルを踏む右足に伝わってくる。ちょっとした小ネタだな。あとはボディ剛性についてなんですけど、アウディのことだし、高く作っているに違いないんだが、特に感じないですね。トヨタ の tnga プラットフォームみたいに段差を超えただけでとてつもない剛性を感じるというわけでもないしだるさがあったりもしないそんなことよりもさショックの能力が高すぎるのよ tt でバンプラバーに当たることなんか障害ないんじゃないのいい意味で車格不相応のオイル容量だと思いますアイドリングストップからの再始動は かもなく不可もなくといった感じハスラーみたいにクランクシャフトが回り出した瞬間には動き出しているほど手早く出られるわけではないしブレーキを離してから動き出すまで体感できるほどの発信遅れがあったりもしないといったところでバックビューモニターがないこと以外メモに書いておいたことは全て動画で話し終わりました MF ゴーストの作者さんよロータスを出すくらいなら この tt の方が良かったんじゃないのよくロータスは、スペック的には大したことないエンジンだと言われるが、この tt は、凄まじいエンジン積んでるからな。言うて230馬力くらいでしょ コンピュータと廃棄だけいじれば余裕で300超えそうに思うけどこれやっぱり MF ゴーストの作者さんでさえもこの車のポテンシャルに気づいてなかった可能性があるぞいやマジで例えば WRX や日産のセダンの方のスカイラインは実は速いぞって言われてるの見たことあるけどアウディの TT が言及されているのを 人生で一度も見かけたことがない。さて、実はジムニーの時と同じ駐車場なのですが、前回は金曜日の夜に来ちゃったからなのか、この TT は借りられていたんですよね。なんかもったいないというか、二度手間というか、それを言うならカーシェアを借りるためだけに、かれこれ何回も、東京と岐阜の往復を、繰り返している行為よ。私はことあるごとに、東京エリアの家賃を馬鹿にする発言をしていたけど、 カーシェアや新型車一つとっても、東京中心だからな。月に2回は往復していると仮定すると、高速代やら燃料代やら宿代やらで、得られるもの次第じゃ、もう一件借りられるレベル。目先の金額が高いじゃなくて、何を得られるのか。大事なのはそういう価値観なんですよね。そしてこれは残酷ながら、貧乏人と金持ちを、明確に分けていく要素の一つだ。と、売ろうとしてる不動産のお金が入ってこずに、貧血の人が言っております。最後に、 バックビューモニターがない中、ロック板をピンポイントで避けながら、一番奥のマスに止めなくてはなりません。ロック板がクソ厄介だよな。とりあえずお尻を放り込んで、前出しで調整する手が使えない。はぁ、あ、クソが電動パーキングブレーキが、ドアを開けると勝手に作動し上がる。窓を開けて。 顔を出すだけじゃなくて最近身につけたんですが体全体を乗り出して位置を把握するんだというかお前アウディだろバックビューモニターくらい内蔵しとけよクリーピングで激しく前に出るのが ここに来てデメリットになっております。ちょっと角度をミスりました。まあそんなところで、かなり興味深い車の紹介でした。次は旅動画を挟んでから、どんがラポルシェかな。左ハンドルで、車がソリッドすぎて、正直評論もクそもない内容だけどな。というわけで長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。